第隊は怪我人を連れて後方に下がれ。第五部隊は第三部隊の援護だ。敵を近づけるな、お、はい。第七章、死闘の海岸線。緊<笑>急報告。疑似の砲撃。 金閣と銀閣の攻撃により第六分隊が全滅の危機です金閣と銀閣あの滞在人も生き返ってるってのかあの二人は波の忍びじゃ相手できない第六分隊は下がらせろあの二人は俺たち第一分隊が相手をするはっ行くぞ金閣と銀閣の進行を止める 奴らの元に今だ、うん ダルイ隊長、こいつは暁の各図です。かなりの強者だと聞いています。気をつけてください。 が俺は倒れ今だいいお前の強さは認めてやろう。 こここまでだこっちは急いでるってのに今だしかしずいぶんと強いなしていっ間合いいき距離を決めてたんです か, ないか 次はあいつらを止めないとそうか。 合流成功ですこのまま撤退させますよしあとは金閣銀閣の相手だやっとお会いできましたね金閣様銀閣様なんだお前 低俗な忍びごときが俺たちの前に立つんじゃねえよ大先輩に失礼な話ですけどこれからはお二人の金と銀のメッキを剥がすことになるかもしれません大先輩への口の利き方が気に入らねえなすぐに黙らせてやるやるぞ銀閣おいよ金閣 これが今の忍びの力だ今だグレーーーーーここまで抵抗するとはなやるぞ銀河君顔よ銀河 進んでる<笑> グラブコックハンディング<ター> あんたたちの悪行もこれでおしまいだ金格金なんだす<笑><し>ま<笑>持っているものの呼びかけに答えるだけでターゲットの声を録音し封印するかつてあんたたちが持ってた最強人グだ今回は俺らのために使わせてもらいましたよ 雲に二つの光あると歌われたこの俺たちが<笑><笑>こんな野郎どもにはじ<笑>めに言ったはずっすよ金と銀のメッキ剥がすことになっちまってすみませんね<笑>金閣銀閣は封じた大丈夫隊いここから巻き返すぞうわー<笑>